はい、こんばんは。猫井ゆうなです。今日はバーチャルモーションキャプチャーに搭載されている仮想ウェブカメラ機能について紹介したいと思います。特にですね、あの、この機能を使って Discord と接続する方法を今回は詳しく説明したいと思います。ではね、早速ですが始めていきます。よいしょ。まずですね、いつも通りバーチャルモーションキャプチャーを起動します。 で仮想ウェブカメラ機能を使う際には、まずちょっと準備として仮想ウェブカメラのインストールが必要ですで。これは基本的に一度やれば OK です。2回目以降はもうインストール済みなので不要です。インストールの仕方ですが、詳細設定を開いて、この中にある仮想ウェブカメラ設定、カメラのインストール、これを押すだけで大丈夫です。 基本的にはそれだけなのですが、ちょっと注意点がありまして、古いバージョンを使っていた場合、まあ、バージョン 0.21 以前ですね、0.18 使っているときに仮想カメラを入れている方は、一度アインストールして入れ直す必要があります。また、別の事情でアインストールする必要がある場合とかは、スカイプ d ディスコードなどのウェブカメラ使うアプリは一旦全部閉じてください。 今回初めて入れるよって方は特に気にする必要はありません。はい。これで、えっ、ー、と、準備ができたので、えっと、普段どうするかっていうところを説明していきます。えっと、仮想ウェーブカメラが何をやるかっていうのはちょっと説明するより見ていただいた方が早いので、先に、まあ、ま、使い方の説明というか、 設定の仕方っていうのをどんどん進めていきたいと思います。よ い, しょでいつも通りですね、設定の読み込み、まあ、モデル、VRM とかを読み込んで、えっと普段通りにキャリブレーションしてください。 はい。これでですね。えっと、で、ウェブカメラ機能を使うときは、詳細設定画面にある、この仮想ウェブカメラを有効にするというチェックボックスを入れないと画像が送信されないので、注意してください。必ず入れます。で、えっと、この仮想ウェブカメラを受け取る側ですね。 今回最初に説明した通り、Discord を使いたいと思います。Discord でビデオ通話する際に、この私のモーションキャプチャーして画像を送るという感じです。カメラの設定は、この Discord の場合はユーザー設定を開いて、音声、ビデオを選択します。ビデオ設定の中に、 正しく先ほどインストールできて認識できていれば VMC u n d e r w a r Camera というデバイスが登場しています。正しく映るかどうかはビデオテストを押せばうまくいくはずです。よいしょ。はい。今うまくいくはずだったんですが、あのー、紫色で見にくいですがここにエラーメッセージが出てます。 えっとですね、仮想ウェブカメラは、実は解像度のスケーリング機能がどうやらないらしいので、適切な解像度にちょっと設定してあげる必要があります。私もね、ちょっとこの辺詳しくわかってないのですが、えっと、どうすればいいかというと、Discord の場合はですね、詳細設定また開いていただいて、ここに解像度の設定っていうのがあるんですよね。 でここで 1280×720 の 60Hz というのを選択します。で適用すると、ウィンドウのサイズが変わって、かつまず正常に表示されるようになります。はいちょっと私が邪魔ですね。えー、っと。 わ<笑>かりにくいんですけど、えーとキャプ、こっちのキャプチャーしてる画像 と,、えー、と、ウェブカメラで転送されても表示されてる私と、あと別の、もう1つ立ち上げてる私、今、3人映ってますけど、まあ、そんな感じですね。で、えっと、今、プレビューのままだと、まあ、明らかに私、小さいですし、ちょっと通話向きじゃないので、絵作りをしていきます。 いつも通り Windows を、Windows を選択して中スクロールでアップにしてこんな感じかなもうちょっとかなはい、こんな感じですね。で、あと、よく忘れがちなのが今私これ、口動いてないんですよね。これ、すごい違和感あるので、リップシンク機能を有効にしましょう。 リップシンク機能が有効になってないときは実はタブが赤く表示されています。コントロールパレンのタブを押してサウンドデバイスを選択します。選択されるとリップシンク、普通の色になってモデルの私の口もちゃんと追従して動くようになっていると思います。これで Discord の設定も完了したのであとは実際に通話をしてみましょう。 こんな感じでですね。もうこれ通話で始まってるんですけど、こんな感じで今私、相手には私の声と、このバーチャルモーションキャプチャーでもキャプションされてる映像が飛んでっています。例えばコラボ配信したい時とかは、配信者さんがまあ受け手側でこのグリーンバックの映像を抜いてもらうと、 コラボレーション映像を作ることができるというわけです。他にもこのウェブカメラというのは、まあ、いろんな普通の規格、標準規格なので、もちろんスカイプでも同じ要領でカメラ設定していただければ使えるようになるはずです。あと、配信のちょっと裏側みたいな話になってしまうのですが、OBS Studio にも入力ソースで、 映像キャプチャーデバイスというものがあります。映像キャプチャーデバイスを選択すると、入力ソースに同じくカメラを使うことができるので、そちらを使うという手もあります。あこんな感じでですねあの、仮想ウェブカメラ、対応しているアプリがあれば、 どんな画像で、まあ、どんなアプリでも入力させることができて、バーチャルモーションキャプチャーと組み合わせて使うことができるので、ぜひいろんな方法をちょっと考えてみて応用してもらえると楽しいのかなって思います。一番ね、手っ取り早いというか、メジャーな使い方は Discord と接続するっていうことかなって思ってます。実は仮想ウェブカメラ機能は、またこの後のビデオで作ろうと思っている ゲームとの合成にも使うので、ぜひセットアップしてみてください。今回は以上となります。どうもありがとうございました。